でもできる で, もできるいいすょでもとっても。 y e ス, <ペー> ス, ス, <ペー>ス Thank you.